ステップ6モジュールオーブビュー。今学期には何を勉強するでしょうこのモジュールがいくつかのテーマなんですけれども、これが1、2、3、4、5、5テーマに分けてるんですが、レッスン1から4までは、ウィルシー力学なんですが、それが、まあ、深くには勉強しないんですが、それが軽く紹介すること。5から7までは、 工学の基礎なんですが、8から10は、利用通信の基礎。それは、利用者鍵配送などを含むことです。11から13は、利用リピーター、利用中継機の基礎なんですが、14と15は、利用者中継機のシステムについては議論します。これは、何が前提しているのでしょう まあ、これが前提 か, か一緒に勉強しているのかをまあの進みながらできることにはできると思うんですが、まずは線形代数。それがすごく重要なんですが。あとは確率。これが簡単な方だけなんですが。あとは複層数は、それもオイラーの 方, 式方程式にも重要なんですが。あとは並列で 量子計算の基礎を勉強した方がいいと思うので。あのこれが、コンピューティングシステム の, の, の内容 な, なので、基本的にプログラミングできることは重要だと思います。Python の言語は、あとちょっとだけには使うことにはするんです。そして、普通の古典コンピューターネットワークは重要なんですが、だとインターネットとか TCPIP とか、 ネットワーク の, の基礎のことは勉強することは重要。それから、これが物理学はあんまり内容は深くはしませんが、それが重要な量子力学は最初の方には説明するなんですが、そ れ, それ以外は特別な物理学の授業は微収しなくて結構です。さて、その リ子計算機の入門で と, としては、えっと、いくつかのオプションがあるんですけれども、一つは、慶応大学の開発した Understanding Quantum Computers の MOOC、オンラインコースで、これが高校生レベルで、まあえっと、学部の1年生あたりのレベルなんですが、数学はあまり使ってなくて、これは、えっと、最初のも の, は の, のものは英語なんですが、えっと、日本語、 タイ語、インドネシア語 の, の 字, 字幕 と, と記事 の, の, の翻訳されているものがありますから、ご安心に使ってください。さて、線形台数 と, としては、それもいろんなところには学べるんですが、えっと、他 の, のは選択肢がない な, なら、慶応大学の湘南藤沢キャンパスの線形台数の授業は、そのビデオがと YouTube にアップされていますので、えっと 添付されている URL にアクセスしてください。大体この内容なんですが、まあもちろんそれをやりながら見てくるんですけれども、これから量子通信の基礎を楽しくワクワク勉強しましょう。